ということで今回もリフティング解説してみますはい今回やる技は何ですか。初心者大 ネイマールとか、はい、もう日本代表でもたくさんやってる人 や, やってます、ね、今試合前に、はい、あれを解説していきたいと思います、はい。ネイマール気分をこれで楽しみましょうという感じ、はいはい、さんネイマールなになります と,、はいますとはい。いうことでやっていきます。ザウン、ザウはい。はいということでミラ、えージュ解説していきたいと思います。すじゃあまずの技をかしこに振りください。はい。 気持ち無視でできる技ですね、思い出そうですね、はい。ということで、えー、この技なんだけど、ポイントつ2つ紹介していきたいと思います。まず1つ目が、あのこれね、上げ方がちょっと特殊なんですで、そう、地面についた状態でこの膝のクッションを使ってあげる、ーバウンスっていうのを使います。で、これ、この技に関してどうやるのっていうのは、 出しててててるんで、はいはい、概要欄から見てやってみてください、はい、ここへの意識がすごいね、うんはい、80% 倍ぐらい、はい、この2バウンス綺麗にやるっていうのを意識するこれがまずポイント一つ目ですで二つ目は体勢ですよ体の体勢ですよなんかやるときにまたがってなどうしてもこうなるのでそうそうそうそ う, そ う, そうだからしっかりくの字になるようにお腹に力を入れてワイカガイの姿勢でやっていきましょう、はい、ということで、えー、早速練習法入っていできます、はい、まず そうさっっき言った1個目、2番すよ。これが綺麗にできるようになってきたら OK、はい、で2つ目が足をかぶせる最後でで足をかぶせるんだけどその時にさっき言ったこうなっちゃうに、はい、やっていきましょうでこの時なんかおすすめのリフティングのポステップがあるんだけど右利きの人は最初左足で上げて、はい、右足の人は右で ちょっと難しい、うん。で、なんで、右利きの、こうやって、右が下になる人は、左足で上げて、上げて、<笑>ってやった方が、ステップは入りやすい。これはね、30分やりまいいす。30分もかかまず、リフティングできてる動画見る5分ぐらいじゃんとか、ほんでも、あ、じゃあ、10分以内にできる ?10 分以内にいきますも、ねうん。というん、ことで、今回は、以上<タッ>とんります。よかったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。<タッ>ますでは、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。<タッ> I'm not.